始まりまりした少量チャンネルの翔太です今回は、今回僕、ある動画を見て、これしたいなっていうやつを探してきたので、それをやっていこうと思います。その名も、彼氏に突然、隠していることがあるんじゃないのっていうことを電話で伝えてみたら、どういう反応するのかをやっていこうと思います。イエーイ終了。少量 はい、というわけでですね、今は13時なんですけども、今ちょうど量はスーパーに買い出しに行ってて、で、そこで突然僕が電話で、 あの、隠してることないかなっていう風なことを伝えようと思います。当然ないって言うと思うんですけども、それでもなんか、いろいろ聞き出してたら、なんか秘密を聞けるんじゃないかみたいな、思うんですよね。なので、それをやっていこうと思います。で、まあね、こういうことをするとね、試すドッキーってよくないですよ、みたいなことを言われるんですけども、<笑>ちょっとごめんなさいそショ翔太のこと嫌いにならないでください。お願いします。それは、お願いしますも、ね。あ願あしあす。<笑> やっていこうと思います。ぷんひょにょ。どういう反応するのか。いやだな。これでなんか出てきたらそれはそれでちょっと悲しいんですけども、まあ大丈夫だと思います。かけますね。もしもし。もしもし。どうしたの？ えっと、今どこなのえ、今まだお店に向かってる途中。<笑>あ、ほ、うんとうん。何追加あ、いや、特にないんですけど。うん。なんかさ、ど う, したのうん。なんか隠してることあ る, あるよね。え、何どうしたの急に。まあ、朝、朝言えなかったけど。うん。何どうしたのあるのえ、別にないよ。本当にうん。え何どうしたの急に。 え、なんか本当に思い当たることとかさ。えぇ、ー、俺にまあ言っとかなきゃいけないことあるんじゃないのかなって思う。えー、何えー、ないけど、ないよ。ほんとうん。えぇ、ー、なんだろう全くないえぇ、ー、ないと思う。うーん。そう。えぇ、ー、なんでなんで急にそんなこと言うの<笑>えぇなになんでため息ついてんのいやーまあ。 あるると思ってるからさえー、なんで急にあれ、うん、またなんかまあそんなのはまあ日常茶飯事だけどさまあまあまあまあまあまあまあまあ<笑>えー、なんでそんな急に電話までしてきてさそんなこと言うのいやまあ今知りたいなーって思って知りたいな別に何もないよあほんとえー、なんで逆になんでそんな疑ってんのんいや疑ってないよ別に疑ってないし別にそういうあれじゃないです<笑>、はい、じゃあどう言われる まあまあまあ、まあ、うんそうかじゃあ、うん、じゃあいいよえー、なんか引っかかってるでしょなんかあったんだ<笑>いや大丈夫よ大丈夫だよえー、なんでなんかすごい気になるんだけどうんまあまあまあまあまあまあまあじゃないじゃんだってさそんなんだわざわざさ電話かけてこないじゃんまあそうなんだけどまあ何かしたらさまあそうだなまあとりあえずいいよいやまあ、うん、買い物したら帰るけどさうんえー、なになんかすごいなんかうんすげえ気になるいいよ大丈夫 え、とりあえず帰っておいで。なんでえ終了。とりあえず帰って。言いたことあるならはっきり言いないよ。ないよ別に。とりあえず帰っておいで。<笑>もしかしてさ。はい。ねえ。うん。カメラとか回してないよね。んカメラ。終了。うん。ほんとにうん。 なんか怪しいんだけど。まあいいから戻っておいでよ。何もないのになんかそんな電話かけてくるの怪しくない？<笑>うんうん。<笑><笑><笑><笑><笑>ひょうにょう。じゃ あ, まあ買い物して帰るわ。はい。はい、はーい待ってまーす。じゃあね、はーい<笑><笑>ばれましたね。<笑> あの、<笑>まあ、潔白な人でよかったっす。<笑>これで何かあるよねって言った時に、これよ、どうどうどうどうって言われたら、ちょっと困ってたかも。<笑>まあでも<笑>、よかったです。はい。じゃあ、帰ってくるのを待とうと思います。ひいやいやいやいやいや、よかったかも。よかったよね。<笑>よかったんじゃないまあないよね。普通に暮らしてて、そんな。<笑>お腹すいたー。 お、帰ってきた<笑>おはい。おかえりー。ほらー。<笑>やっぱりじゃん。や、よかったよかった。<笑>何もなかった。<笑>不安、不安だった。不安、何もないじゃん。うん、何もないよ。よかった。よかったよかった。<笑><笑><笑> オッケーオッケーはい急にさ、はい、電話とかしてくるからさ、うん、怪しいなと思って最初さ「えなんかやったっけ?」と思ってさ俺もなんか不安になったけど<笑>オッケー何もないよよかったですよかったですたなん何のためにやったのよえ動<笑>何のた め,、うん動画のため<笑><笑> というわけで今回は彼に何か隠し事あるでしょうって言った時に何か暴露することが出てくるんじゃないか検証をしてみましたイエーイ何もないから出てこない<笑>、はい、というわけで今回はここまでにしようと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、ティックトクもお 願, いお願いします。ではまた 今度お願いしまーす。<笑><笑><笑>